ヤヤマヤマヤマケン、TV、It's your time. ドです男はねやっぱり強くなくちゃいけないということで今日も僕は筋トレをします今回の筋トレもちょっとガクトさんがやってるバキバキ運動をねやっていきたいと思います今から行うバクトリ腕立て伏せをするとこのムラ筋と二の腕をね 効率的に鍛えるらしいんでやっていきたいと思いますはい、用意するものなんですけど椅子ですねで椅子をとりあえず用意してもらって本当はね、椅子2個あった方がいいんですけどちょっと僕1個しか持ってないんでとりあえず今日はこの1個だけでやっていきたいと思いますで、やり方なんですけどとりあえずう椅子に足をこんな風に乗っけて で腕立て伏せをします腕立て伏せをしますこのね肘をここにつけるらしいですいとりあえずちょっとやってみますか これ、マジでやべえちょっと、いかんこ れ, これやばいっすよマジで ち, ちなみにこれを40回やるらしいです40回を1日3セット結構ハードルだね ハードで最初のうちはねちょっと、まあ、20回ぐらいから始めて徐々にこう回数を増やしていった方がいいんじゃないかなってガクトさんは言ってましたとりあえずちょっと僕ね初心者なんで20回から始めていいっすか よっしゃ20回いくぞよし20回いこうさあいくぞ12345えっ やっぱりマジであれ手首ね手首もい っ, っての音が手首うるよ。 行くぞ